現在のところ点検を行います関係社員の到着が8時30分ごろ予定しております関係社員の到着後線路並びに橋枝の点検を行いまして問題がなければ順次運転再開の予定となっておりますご例のお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますなお本日はえ特別措置をいたしまして次の停車駅大分駅までは特急券なしでご乗車いただけます次の停車駅であります大分駅までは特急券なしでご乗車いただけます なお本日緊急事態に対しましてえご利用のお客様へお願いいたしますえ、別で大分機関車内大変混雑が予想されますお座席に置かれているお手回り品は座席への荷物棚またはお膝の上で抱えていただきますようお願いいたしますお一人でも多くのお客様にお座席にお座りいただけますよう皆様のご理解ご協力をお願いいたしますなお1号車はデッキも含めましてグリーン券をお持ちのお客様専用車両となっております 先頭1号車はデッキを含めましてグリーン席券をお持ちのお客様専用車両となっております大変恐れ入ります2号車から6号車へのご乗車をお願いいたしますデッキにご乗車お客様へお願いいたします本日緊急事態に対しまして特急券なしでごチ内ンネ車ご乗車いただけることとなっておりますなおただいま各車両の出入り口付近のデッキ大変混雑しておりますデッキにお立ちのお客様 恐れ入ります客室内へ順次お進みください客室内へ順次お進みください1号車のみグリーン席はお待ちお客の専用車両となっているためデッキのご乗車はできません2号車から一番後ろ6号車までの普通車両につきましては本日別府大分間特急券なしでご乗車いただけます2号車から6号車まで後ろ側5両の車両は本日別府大分間特急券なしでご乗車いただけます なおただい電気大変混雑しております電気のお立ちのお客様順に車内中ほどへお進みください電気のお立ちのお客様順に車内中ほどへお進みください車内でお待ちのお客様へえ現在状況についてご案内いたします8時30分頃現場到着予定の関係者員がすでに到着し線路並びに橋桁の点検を行っておりますえ繰り返しご案内いたします西大分東部 別府機関にございます橋桁にトラックが衝突したと連絡を受け7時50分頃より現在日本本線上下列車で運転を見合わせておりますなお8時30分後到着予定でした関係社員がすでに現場に到着し線路並びに橋桁の点検作業を行っております問題がなければすぐに運転再開の見込みです運転再開までもうしばらくの間お待ちくださいえ繰り返し デッキにお立ちのお客様、へおおおお願いいいたたししまままますすすだデデッッキキ付近大変混雑しております、えー、恐れ入り入立ちのお客様順に車内の方へお進みください。車内客室内へお進みください。2号車から6号車のデッキにお立ちのお客様、デッキ大変混雑しております。車内中ほどへお進みください。客室内へお進みください。ご協力をお願いいたします。デッキお立ちのお客様、順に客室内までお進みください。 本日こちらの列車は次の停車駅大分駅まで特急券なしでご乗車いただけますこちらの列車本日次の停車駅大分駅までは特急券なしでご乗車いただけます宮崎空港行き特急西連3号です本日は大分駅まで特急券なしでご乗車いただけますなお別府駅を先に発車します列車はこの列車が先に別府駅を発車いたします大分までご利用のお客様 ポルシェはご利用ください。まもなく運転再開となります。宮崎空港行き特急西林3号です。前方でますと、次は大分に停まります。本日は大分駅まで特急券なしでご乗車いただけます。例えば安全確認が終了し、まもなく運転再開となります。ただい安全確認が終了し、まもなく運転再開となります。お待たせいたしました。宮崎空港行き 特急日輪3号です別風を出ますと次は大分に停まります発車いたします閉まるドアにご注意ください